皆さんこんこにちはこれから STM32 マイコン体験実習グラフィック描画編のハンズオンを行いたいと思います本編ではマイコンに対する外部入力を GUI の上で表示する方法を学習していきますマイコン外部入力を GUI 上に表示させる上で重要な概念であるモデルビュープレゼンターの MVP モデルについて より深い理解が得られます本実習はラボ1とラボ2の2つに分かれていますそれぞれ ADC のアナログ入力と GPIO 入力を GUI 上に表示させる方法について学習します本ビデオは前半のラボ1の内容になります ラボ1で習得できる知識は以下の通りです。テキストウィジェットの使い方、特にワイルドカードについて学習できます。ワイルドカードというテキストウィジェットの機能を使うことでテキストウィジェットを変数として扱うことができます。ワイルドカードを使用することで ADC のアナログ入力をモニターして GUI 画面に表示させることが簡単に実現できます。 その他 ADC からのアナログ準力のモニターに FreeAltos を使用しますので FreeAltos のタスクの定義、通信方法 MVP モデルにおけるタスクのモニター方法について学習ができますラボ1の実習の内容は以下の通りです2ページのスワイプコンテナを作成します1つは ADC のアナログ入力の表示に使用します もう一つは GPIO 入力の内容を表示させるために使用しますこちらはラボ2でご紹介する内容になります次に ADC のアナログ入力値の表示のため、テキストウィジェットを使用しますテキストウィジェットのワイルドカード機能を使用し、入力したアナログ値を変数として扱います ADC 値を取り込むために FreeAltos のタスクを使用します。タスクを作成し ADC タスクと GUI タスク間の通信のためメッセージ Q を作成します。アナログ入力値を GUI に表示させるため GUI の MVP クラスを編集していきます。では実習に移っていきたいと思います。まずはじめに t o u c h f x を起動し、新規プロジェクトを作成します。PC のスタートメニューから、t o u c h f x デザイナーを選択し、t o u c h f x を起動します。t o u c h f x が起動しましたら、画面左側、Create タブをクリックしてください。TouchGFX ボードセットアップ TBS 選択画面になりますので、 今回使用するボード STM32F746G ディスカバリーキットを選択します。セットアップのバージョンは画面右側、1の部分で確認できますので、今回使用するバージョン V3.0.9 となっていることを確認してください。次にアプリケーションネームおよびアプリケーションディレクトリに適切な名前を入力してください。 最後に画面右下 Create ボタンをクリックして新規プロジェクトを生成します。次にトレーニングで使用する画像データを取り込みます。画像データは事前に配布したトレーニング用データの中にありますので Explorer ーーを使用して t o u c h f x プロジェクトの下にあるアセットフォルダにコピーします。 データのコピーが終了しましたら次に t o u c h f x 上での作業に移ります画面左側イメージタブを選択します次に画面中央プラスボタンをクリックしますファイルダイアログ画面がポップアップしますのでアセットフォルダーに移動しアセットフォルダー内にある全ての画像データを選択しますオープンボタンをクリックすると画像データを取り込めます 最後にキャンバスタブに戻ります。画像の取り込みが終了しましたので GUI の作成を行っていきます。まずスワイプコンテナを作成します。画面上側ビジェットメニューからコンテナスワイプコンテナを選択します。次に画面右側プロパティメニューでスワイプコンテナの設定を行います。 ネームメニューにスワイプコンテナと入力します。ロケーションメニューでウィジェットの配置座標を設定します。ビジブルチェックボックスにチェックを入れます。次にスワイプコンテナにて現在表示されているページを表すページインジケーターの設定を行います。小ページインジケーターチェックボックスにチェックを入れます。センターホリゾンタリーチェックボックスにチェックを入れます。 最後にインジケーターの配置座標を設定します。以下の手順はページインジケーターでカスタムのイメージを使用するための設定になります。スタイルメニューでノースタイルを選択します。ノーマルイメージおよびハイライテッドイメージで使用するイメージファイルを選択します。スワイプコンテナの2ページ目を追加します。 画面左側、ウィジェットツリーで、スワイプコンテナを選択します。次に画面右側ページメニューでプラスボタンをクリックしコンテナページスワイプコンテナページ2を追加しますプルダウンメニューからスワイプコンテナページ1を選択しますこのプルダウン表示で選択したコンテナのページは実際の GUI 動作においてデフォルトで表示されます コンテナの1ページ目に背景画像を追加します。ウィジェットメニューよりイメージウィジェットを選択します。ネームメニューでウィジェットの名前を入力します。イメージメニューで使用する画像ファイルを選択します。ウィジェットツリーで作成したウィジェットをマウスでスワイプコンテナページ1の下にドラッグします。 同様にしてコンテナの2ページ目の背景を設定します次にコンテナページ1にアナログ入力表示用のテキストウィジェットを配置します整数部と小数部にワイルドカードを使用します小数点及び単位の表示には固定のテキストを使用しますテキスト表示部分を作成します テキスト表示にはボックスウィジェットを使用します。ウィジェットメニューよりボックスウィジェットを選択します。ネームメニューでウィジェットの名前を入力します。ロケーションメニューでウィジェットの配置座標及びボックスのサイズを設定します。カラーのプルダウンメニューでボックスの色を設定します。アルファ値でボックスの透明度を設定します。 スクリーンタブを選択します。ウィジェットツリー上で作成したボックスをマウスでスワイプコンテナページ1内にドラッグします。ワイルドカードを使用するため、新たにテキストのタイポグラフィー、体裁を作成します。画面左側、テキストタブを選択します。次に画面上側、 アドニュータイポグラフィーボタンをクリックすると新しいタイポグラフィーが追加されます追加されたタイポグラフィーの名前はマイフォント01となっていますので各種設定をこの表の中で行いますワイルドカード機能を使用して表示するテキストの範囲を設定します 追加したワールドカードのワイルドカードキャラクターにマイナスを入力します。ワイルドカードレンジに 0-9 と入力します。これでワイルドカードに表示させるテキストとして0から9の数字及びマイナス記号が指定できました。前のページで作成したタイポグラフィーを用いてリソーステキストを作成します。 リソーステキストは繰り返し同じテキスト設定を使用する場合に便利な機能です。ここで作成したリソーステキストを使用してアナログ値の表示を行うことにします。画面上側リソースタブを選択します。Add New リソースボタンをクリックし新たなリソーステキストリソース ID1 を生成します。 リソース ID1 のタイポグラフィーメニューより先ほど作成したタイポグラフィーを選択します。アライメントメニューでテキストの配置を選択します。テキスト値にカッコ D、ワイルドカード値を入力します。同様にして2つのリソーステキスト、リソース ID2 及びリソース ID3 を作成します。 リソース ID2 のテキスト値にはドットと入力します。リソース ID3 のテキスト値には V と入力します。これら2つのリソーステキストはワイルドカードではなく固定のテキスト値を出力するために使用します。最後にキャンバスタブを選択しコンテナページの編集に戻ります。アナログ入力の整数部を表示する。 テキストウィジェットを追加します画面上側ウィジェットタブよりテキストエリアウィジェットを選択します画面右側プロパティメニューでウィジェットの設定を行いますネームメニューでウィジェットの名前を入力しますテキストエリアのサイズを固定するためにオートサイズチェックボックスからチェックを外します ロケーションメニューでテキストエリアウィジェットの配置座標及びテキストエリアのサイズを入力しますリソーステキストを使用するためテキストメニューよりリソースタブを選択しますリソース ID プルダウンメニューから使用したいリソーステキストを選択しますワイルドカードボタンを選択プルダウンメニューにて Use Wild Card Buffer チェックボックスにチェックを入れますカラーメニューでウィジェットの色を設定します最後にウィジェットツリー上で作成したテキストウィジェットをコンテナページ1以下に移動させます同様にアナログ値の小数部表示用のテキストウィジェットを追加していきます ウィジェットメニューよりテキストエリアウィジェットを選択します先ほど作成した整数部表示用テキストウィジェットと同様に設定を行います設定が終わりましたら作成したテキストウィジェットをウィジェットツリー上でスワイプコンテナページ1内にドラッグします 小数点を示すテキストウィジェットを追加しますウィジェットメニューよりテキストエリアウィジェットを選択します先ほどと同様テキストエリアウィジェットの設定を行いますここでは小数点を表すリソーステキストを使用するためリソース ID プルダウンメニューでリソース ID2 を選択することに注意してください 設定が終わりましたら最後に作成したテキストウィジェットをコンテナページ1に移動させます電圧の単位を表すテキストを同様の手順で追加します小数点を表すテキストウィジェットと同様に設定をしていきますリソース ID にリソース ID3 を選択することに注意してください 設定がすべて終わりましたら先ほどと同様作成したテキストウィジェットをコンテナページ1に移動させますここからは STM3 に CubeMX を使用して ADC3 の入力 IN0 を有効化させる手順を説明します ADC3 の IN0 は F746 ディスカバリーキットの PIN まずプロジェクトフォルダ直下にある .ioc ファイルをダブルクリックし STM32 kubemx を起動しますその際ここに示すようなワーニング画面が出ましたら最新の Cube ファームウェアに更新する必要がありますのでマイグレートボタンをクリックしてください。 STM32CubeMX を起動後、画面左側のメニューより、アナログ ADC3 を選択します。ADC3 モードコンフィギュレーション画面にて、IN0 をチェックします。引き続き、STM32CubeMX を使用して、FreeAltos 関連の設定を行います。はじめに、 画面左側のミドルウェアタブでフリーアルトスを選択しますデフォルトタスクを編集して AD 変換のためのタスクを作成しますコンフィギュレーションウィンドウ内のタスク &Q タブをクリックしタスク一覧にあるデフォルトタスクをダブルクリックしますタスクネームおよびエントリーファンクションの名前を変更し OK をクリックします 以上で ADC の入力ピンの設定及び FreeAltos 関連の設定は終わりです。画面右上、Generate Code をクリックし、ソースコードを更新します。なお、TouchFX Board Setup Ver.3.0 以降では、デフォルトの IDE が CubeID になっていますので、EWARM を使用する場合には、Project Manager タブ、 ツールチェーン IDE をクリックし e w r m を選択してくださいここまで終了しましたら GUI コンテンツのコードを生成します TouchDFX デザイナーに戻り画面右下の Generate c o d ボタンをクリックしますここからは ADC の変換を行うための記述をコードに追加していきます ADC3 に入力されたアナログ値をデジタル値に変換するタスクを FreeAltos のタスクとして記述します前のパートで作成した FreeAltos の ADC3 タスク内にタスクを記述しますドットプロジェクトファイルをダブルクリックし STM3 に Cube IDE を起動し m a i n .c ファイルを編集します AD 変換用の変数を main.c ファイル内のユーザー用プライベート変数エリアに追加します。ここに赤字で示す2行の記述を追加します。AD 変換用の関数をユーザーコードエリア5に追加します。ソースコードは事前配布データにあるラボ1フォルダー内にある メインファイルの該当箇所をコリーアルトス用のライブラリをインクルードするための記述を追加します。ここに赤字で示す産業をユーザー用インクルードエリアに追加します。フリーアルトス用の変数を追加します。ユーザー用プライベート関数エリアに 赤字で示すす一行を追加しますタッチ GFX タスクと AD 変換タスク間のメッセージ Q をクリエイトするフリーアルトス用のタスクの記述をメイン関数に追加しますソースコードは事前配布データにあるラボ1ホルダー内にある m a i n .c ファイルの該当箇所をコピーペーストしてご利用ください AD 変換用のアナログ入力値をメッセージ Q を通じて GUI タスクに送信するためのフリーアルトス用のタスク技術を AD 変換用の関数 StartADC 3タスク関数に追加してくださいここからは ADC のアナログ入力値を GUI 上に表示させるため GUI の MVP モデルモデルビュー プレゼンターのファイルを編集していきます MVP モデルそれぞれの役割は以下のとおりです GUI のモデルファイルにある DIC 関数を用いて ADC3 の AD 変換をモニターしメッセージ Q を通じて受け取ったアナログ入力値を GUI のプレゼンタービューを通じて GUI 画面に表示させますではモデルファイルから編集していきましょう まずはじめに model.cpp ファイルを開きます。次に model.cpp にある model.hpp をインクルードする記述の上で右クリックし、プルダウンメニューから OpenDeclaration をクリックし model.hpp ファイルを開きます。model.hpp ファイルのパブリックエリアに2つの関数の宣言を記述します。 protected エリアに3つの変数の宣言を記述します。model.cpp ファイルに戻ります。free-altos 用のライブラリと変数を定義する記述を追加してください。なお、シミュレーターの if not def 分以下に追加することに注意してください。次に定義された変数値を0に初期化する記述を追加します。 なお、ソースコードは、事前配布データにあるラボ1フォルダー内にある model.cpp ファイルを参照してください。リック関数に ADC3 の AD 変換をモニターする技術を追加します。ここでは以下の処理を実行しています。メッセージ Q から送られたアナログ入力値が変化する場合、変数に代入します。 アナログ入力値を整数の部分と小数の部分に分離します。変数値の整数の部分と小数の部分をモデルリスナーを通じて GUI のプレゼンターに引き渡します。なお、この記述はシミュレーターの i f n o t で e 分以下に追加することに注意してください。 次にモデル .cpp ファイルにあるモデルリスナー Hpp をインクルードする記述の上で右クリックしプルダウンメニューからオープンデクラレーションをクリックしモデルリスナー .hpp ファイルを開きますパブリックエリアにシステムセット ADC バリュー関数のプロトタイプを定義します 以下の記述を追加してください。次にプレゼンターの編集に移ります。プレゼンターは GUI のモデルから受け取ったアナログ入力値をビューに受け渡し GUI に表示させます。ではプレゼンターを編集していきましょう。まずスクリーン1プレゼンター .cpp ファイルを開きます。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 システムセット ADC バリュー関数の内容を記述します。なお、ソースコードは事前配布資料のラボ1フォルダーにある screen1.presenter.cpp ファイルを参照してください。ビューの編集に移ります。ビューはプレゼンターから受け取ったアナログ入力値を GUI 画面に表示します。 では、ビューファイルを編集していきましょう。screen1.view.cpp ファイルを開きます。インクルード記述の上で右クリックし、プルデュンメニューからオープンデクラレーションをクリックし、screen1.view.hpp ファイルを開きます。パブリックエリアに printadcvalue 関数のプロトタイプを定義します。以下の記述を追加してください。 screen.view.cpp ファイルに戻り、printadc バリュー関数の内容を記述します。ソースコードは、事前配布資料のラボ1フォルダーにある screen.view.cpp ファイルを参照してください。すべての編集が終わりましたら、コンパイルを実行し、エラーがないことを確認してください。コードの編集が終わりましたら、 STM32CubeProgrammer を使用してボードにアプリケーションをダウンロードしてみましょう。まずボードと PC を USB ケーブルで接続し STM32CubeProgrammer を起動します。画面左側ツールメニューよりエキスターナルローダーを選択します。エキスターナルローダーの一覧表の中から使用するボード用のエキスターナルローダーを選択します。 次に画面右上のコネクトボタンをクリックしボードに実際にアクセスします。ボードに接続されるとこのボタンの表記がディスコネクテッドに変わりますのでそれを確認してください。画面左側のツールメニューより and ーシングプログラミングを選択します。ブラウズボタンをクリックしポップアップメニューからダウンロードするプログラムファイルを選択します。 メディファイプログラミングにチェックが入っていることを確認してください。スタートプログラミングボタンをクリックしアプリケーションのダウンロードを開始します。ログでエラーがないことを確認してください。ダウンロード終了後、画面右上のディスコネクテッドを選択しツールの接続を解除します。 ケーブルを物理的に切り離す前に、確実にディスコネクトを行うようにしてください。実際にボードを使用し、動作を確認してみましょう。ボリュームの出力を、ボードの Arduino A0 端子に入力します。この端子は、本実習中、STM32 CubeMX を使用し、ADC3 の入力ピンとして設定しています。 ボリュームを操作すると、ボリュームの出力電圧のアナログ値が GUI 画面上に表示されることが確認できました。以上で本実習を終了します。ラボ2のビデオも合わせてご覧ください。ご清聴ありがとうございました。